行かかかななか、えーまあ、あないいとあるじゃですか何やっても行くいかないなとき時は、はい、旅出た方がいいです、うん、旅行に行くといろんなものとか環境の、まあ、全部が全部そのお金かけていいとこじゃなくてお金貧乏旅だったりとかお金がかからない旅とかすると、うん、あこういう普通の日々の生活がいいなって思いますし、うん、これあれですよあの、はい、いい男をえ女性陣女性人いますけど、うんうん、いい男を。うん こいついいつ男がどうかって見極めるんだったらえっおごってもらうってうことじゃない違います違いますお互 い, お互い全然お金持たずにもうスマホももう海に投げてよし<笑>よしここからどうしようみたいな<笑>おうおうおうおうそうすると男の人の生き方とアイデアが出るからあじゃあどうしようかなっていうお金ないけど これしたら面白いいいんじゃないとかっていう生きるエネルギーとか生きる知恵が出てくるん で, うんうん、うん、で性格がもろ出てくる、はい、お金がないとお金が全然ない例えばもうお金ない全然ないからパン半分だけ、まあ、例えば 数, 百数千円は持ってきますよ買える分とは、ね、数千円は持っていいんですか数千全くゼロだったら生きていけないんでしょ、はい、いやだから俺どうすんのかなと思食品売り場みたいなところに行ってグルグルするのかなでもそれでもいいじゃんあ本当ですかそういう試食で食べてこうって相手てたんはゃな い, はい、はい、でまあ例えば100円でパン買ったらさ、はい、ちゃんとさ わわけ彼女に先渡すとかさ先自分が食べちゃうタイプとかさあそっかそっかどうしようみたいなでもその時俺水飲みますけどね値段水で膨らますんですよお腹 の, の中であでもでもいいパン食べる時絶対水飲めば分かるわかるわかるわかるそういうのとかさ、はい、なんかお金があっての旅とかしても男の良さ出ないからいい男はお金がなくなった時にとにかくアイディアが出るから これででいい男かどう か, が分かるんでだって金持っててさ、うん、はいほらいいホテルでしょとかはい、これで遊べるよってこといや金なくなったらお前の力ゼロじゃんみたいな そ, っかそうすると全然それと魅力ないから発想力は全くないそうですねよし全然お金ない旅しようって言ってお金がなく要はその青春18切符とか、はいはいはい、路面バスとか、うん、何でもいいのでとにかくお金が一番かえなる旅をするとどういう男か分かるしあと女性もそれでイラついたりとかやだみたいなこんな、うん いやだこの日高屋なんか絶対行かないとか言ったり日高屋こそいいんですよ、ねえうんで鳥貴族じゃないとやだみたいな<笑>変わらない変わらない変わらないっていう言い方も俺もよくなかったけどで も, でも僕だから全然お金ない時ホン<笑>毎回都庁の展望台に登ってましあでもそうそういうやつねお金なくても楽しめるとかある、はい、公園行くとかさなんかその辺で拾った缶で関係するとかさ<笑>まあ大人だからなまあでも楽しいかあ、まあ、まあでも何でも、はい いいいじゃないですか、うん、旅に行って旅の要は不慣れな場所に行った時に本人の能力が出るところがあるそ う, そうサバイバル能力的にそうそ う, そ う, そう、まあ、山とか行っちゃったら大変ですけど、はい、そう街とかでもね、はい、お金をかけずに今日はお金を使わないでどう遊ぼうか面白いだって子供の頃我々お金持たずに楽しかったんですよ 道端になんんんか書いてさで遊んでると遊ででべるんですお金なくても遊べるからお金がなくてアイデアを出したいとかお金がなくて企画を考えられる人は仕事ができる男ですから、うんね、本当だでねダメなやつにかけてすぐねお金をかけるんですこの企画に乗ってお金をかけましょうみたいなお金かけるアイデア出すって無能な代表だからヤバいです ででお金無能なやつの代わりに無能なやつのお 金, をお金を出してくださいっていうから<笑>金じゃなくてアイデア出せ っ, っておすすだからいい男を見開きたかったらお金のない状況で、ね、そいつが何をするか何を発言するか、えー、面白いこれ見るといいなぜひそういう旅をそれ試してもらって<笑>メールもらいたいですけどね 私のこの見てる人かからら貧乏旅来ましただからバックパッカーの人とかすごい面白い全然怒らないけど、はいはいはい、金ないけど金ないなりの遊び方してるから話しのはやっぱ人間味厚みがあるから、うんうんうん、で話すといつも面白いなと思うのそういうのがうでも社長さんだって苦労してお金ないのにさ、うん、じゃあ交渉っていうのやってる中いろんなことしてる経験だから、うん、貧乏とは非常にいいことです貧乏旅はおすすめです 運気を上げたければ旅をするといいということで、はい、今の運気にもう満足できないんだったら旅しちゃったらいいじゃないということでこれでも空海も言ってるからねあ<笑>なんであって止まるの空海行ってるんですか空海も人生で何かその軌道迷ったら旅出るといいですよって書いてあるからそれなんかどこどこに行くとかそういうのは関係ないんですか十八巡りとか八十八箇所巡りとかああいうのもそうだし、はい、旅行行った方です皆さんしばらく自分が人生どうかなと思ったら旅出るといろんなもの見れるから 世の中世界の広さを知って、うんえー、こういうとこあるんだなこういうのあるなと思うとまたそれ別に日帰りとかでもいいんですかわ<笑>福岡行ってきますはいはいはい福岡奥く今すごいよえ福岡の女がエロい<笑><笑>俺なんかそのグルメとかそういう話かと思ったじゃ<笑>福岡の女エロ い, あエロいまあでも占いならこれ法則ですね今今でも男性の、えー、1.3 倍女性多いはい福岡今若い女性がだからちょっとあぶれてるの、ね、よ おでこれ今ね福岡のこれも九州の方お父さんお母さん見てるんでしたら、うん、娘を東京関西大阪とかに出したくないからみんな博多に集中してるんで福岡市、えー、のせいでめちゃくちゃ女の人あぶれてるんってことは女の人はそこそこ可愛くてもモテないみたいなそっかでもうこれもうで何でエロくなったか分かったのは、うん とりあえずやらせないと話が進まないからい結局福岡の女はどんど ん, どんどんエロくなってるだけでやらせないとってその 夜, 夜の夜をすぐやらせないとことが進まなくなっちゃってるから、うん、結果本当ビッチみたいになっちゃってるから福岡、えー、は今あれよくないしかも女性がすごい増えてるってことはその競争心をガツガツより可愛くなっ て, るって積極的にならない女はどんど ん, どんあぶれるからどんど ん, どんどん女は積極的になってるえっ、ー、で、まあ、占いのとこでこうこう「あなたエロですね」ああみたいなこと言ったらえっ、ー、ってなるの関東 は, いはいはい。まあ 福岡以外はあいやまあまあやばいやば い, やばいあるかなみたいな、うん、福岡今そういうポイントある人に言ったらはいエロいっす、はい、全然ガンガン行きますみたいなえ帽子のつば直すぐらい言うからねえっそうは<笑>あまりにも多くて<笑>えー、てええー、え今までの会式とと違うのえーえー、そうなんですかそれは福岡、えー、それ九州じゃなくて福岡なんですか こうか、すごい。まあ、それもちょっとし、まあ、下ネタじゃないけど、こうですね、みたいな。パンって決まる感じが、パコーンって打ち返さ れ, も、えー、られたら、たたはあ、はあ<笑><笑><笑>、はあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああそのああああああああああああああああああああああ今ああああああああああああああああみんな<笑><笑>今今こうか、えー、みんなああああああみんなそ う, だそうだ やばいこれは今いやもうじゃあ福岡初にしましょうよだからもう福岡にうちの会社支店を出そうと<笑>すごい<笑>ナビプロ方式<笑>社員2人しかないけど<笑>できないけど<笑>まあでもだから比率の問題ってこと比率が悪くなると頑張るしかなくなるからかがまんま出たなと思ってだから女の子をもし見て福岡に現在いるんだったら出た方がいい うん、特にそんなき、まあ、綺麗ですよ、うん、普通ぐらいだったら確率が悪いと思う、うん、あれだったらあそこにいたらそ う, そうだから出ないと出たらもうすっげえモテるそうだからお母さんに言ったほうが親、うん、に出ちゃいけない出ちゃいけないってなったら、うん、えいいの男とやりまくんないとどうにもなんないよ博多はそういう街です「すだけん」<笑>ってあそこだけんって言 う, う, <笑>うことによってたら<笑>全然分かってないけど<笑>そうだととみたいな感じでしょ<笑>ここ、ね、面白 い, い今すごいよ よくない。だからよくないですね。だったら東京出てきた方がいい。みんな東京の方がなんかもっとこう。 東 京, の東京の田舎者の集まりだからさ優しいな、ね、みんな関東の人は東京の人は優しいあの東京人に会うのずっと億万くんぐらいしかいなくないあそっか確かここはうちの社長もいるけど、まあ、そ少ないけど、ね、今回のやつさんもだ 地, 方地方の集まりだから、うん、ただ優しいからいやもう福岡のお父さんお母さんもう博多に送り込むだけはやめたうがいいですよこんなの子 男占いも結局いろいろひもといてで今度外れるかを計算してくるとあ、まあ、勉強すると何か物事を始めてくるんですよ、えーえー、要は沼地に家を建てたら最初気づかないからだんだん沈んでいくと同じでそれはいつ崩れるかっていうのは分かることなんでだから占い的に「いいですよ」って言われても「当りません」っていうのはもともとさっきの室井さんの考え方とちょっと古いのは起きてしまうことをじゃあどうしたらいいのってことを考えられてない占いが多いんですよ うん、だからその事前に回避をどれだけするかというのを今勉強して、うんうん、要はす回避ってでできるんですか回回避避できます回避するために僕この十何年ずっと計算やって僕も自分で実験してよくなるっていうタイミングで今良くなってるので、うんうんまあ、さっきの打ち合わせの時にやっぱりご自身のことが一番当たるっていうふうに、ねうん、おっしゃってましたけどね、うん、なんかい た, だいた本に、はい、あの1日ごと今日どうしたらいいかみたいなのがあって、はい、なんか20丸ついてるところで買い物するだけで運気が上がってくるって言ったんですけど僕大きな買、ねはい物ですね 来月再来月僕買い物できないでち出てれいいんですよね万、まあでもまあ基本物大きなお金ででも私日曜日に締め切りだから日曜日に買い物するって決めるから<笑><笑>でも そ, そういうのがダメなんですよ、えー、運気で全部決めるもともと平安時代とか、まあ、中期って占い師が、うん、あなたお引越しですよって動、うん、いたりとか、えー、それを言うこと聞いて、えー、であの皆さん運命を決めてたっていう歴史がもととまあ、あったって書かれてるんですけども、うんえー、じゃあそのサイクロス自体も変えなきゃいけないかもしれないそうですよね でもご褒美って最初に買わないとなんかできないんでだよ。<笑>それ雰囲気のいい日にすればいいんです。要はみんな締め切りは決まっててギリギリじゃないとしないんですよ、ね。それ自分が悪いからです。僕<笑>は<笑>締め切り日を報奨する。<笑>僕でも僕も言語を書いてて、ええ、あの締め切り。 今日、締め切り出す運気じゃないと出しませんって言って。えー、ええー、え。出したの出ません。わ い, いなそれ、えー。って言って、原稿書いてなかっただけの、嘘ついたら、ある時、飯<笑>田さん、書いてないっすねって<笑>そしたら、あの入稿がどんどん前倒しになって、<笑>締め切り2週間ぐらい、なんか、先 に, 先に先て、えー。勉強しようと思って、ありとあらゆる占を勉強しまして、えー、今、十何種類の占いを2ぐらい見てる中、自分でノート作って、今、こうメロンもあるんですけど、ね。ぼロロのノートが数冊持ってますもんね。十何種類の占いで一番当たるのって何ですか、まあえーこれ 当てはめやすいんだったら「シチュー水っていう占いが当てはめやすいんですけども、うん、ただその中でも例えば相性だったら「宿用」だったりとか。うん 波読むんだったら精神的だったら西洋占星図が当たりやすいとか、うんうんうん、一個一個で特徴があるのでそ、うんうん、こを う, うまく引き抜いてやらないと、うんうん、バランスこれだけ絶対当たるっていう占いは、ね、あんまないと思いますね、はあ、あの5万人の方の占いをこう無償で見たっていうこの蓄積っていうのも、はい、あの新たに人を占う時に役だったりするんですかそうですね経験でで占ったばっかの人と同じような星並びの人に同じこと言うとほぼ当たるんですよ、うん、同じような状況で同じようなこと起きてるのでなので、まあ、その本もありますけどもあの ある時、まあ、電話で、まあ、ずっと無償でやってるので「失恋しました」って電話あったんです女の子から「あそうなの」って調べたら「こここうだから」って言って電話切ったら全然違う女の子のメールで「失恋しました失恋しました」来て、うん、なんだこれ?」と思って。うん 調べたらみんな同じような星だから人間ってすごいざっくりしてんじゃないと思って細かいんじゃないみたいな占い師に言ったら1秒生まれたタイミング違えば運命変わるって言ってたんですけどそんなどこでデータ取ってんだろうと思うなや勉強しようと思ってる中このざっくりした方の方が当たんじゃないと思って僕結構大きく物事を見始めたら正確に占いができるなってきてでも失礼しましたのアドバイスね、うん、アドバイス、うん、でも聞きたいんですみんなねなんで。 ああ当たらないじゃないですか。どうしてくれるんですかっていう人もいると思うんですけど、どうしてくれるんですかはないですね。あ、どうしてくれるの？基本補償でやってるので。あ, あ、そうかそうか。足らなかったですよっていう人もいる。足らなかったも大体その人が悪いので。その<笑>聞き方が悪いんだよ。この男とこの男とどっちがいいかっていう聞き方すればいいんで。あでもそれも違います。いや違います<笑> 私はねが非常に真面目、はいえーそ。道にコツコツしたことができるんですが、はいえー、お店さんも、えー、ほぼ人の話を聞いてないので、あそうですねすごいの悪い話はまず絶対聞かないというところが癖なタイプ。<笑>で、えー、相方と同じ、根、えーね、っからいい加減なので、あー、そ、えー、のあたり土台はいい加減なんです、二人ね。かだけど変なとこ真面目なんですよ。えー、な, ん<笑>なんか一番つまんないな。い<笑>や<笑>いやいやいやいや。でも確かにどっかでなんとかなるなって思ってますね。 <笑><笑><笑>そういう運命で。<笑>来年から本当一番変わると思います。結婚とかタイミングい か, か, かグがあるか？人の流れがすごい変わる。まあ結婚含めそういう大きく人の流れ変わってくるので。カン抱っこしてやりとコンビは残しつつ全然違う仕事に踏み出していくかもしれないですよね。そ う, うん、そうですね。俺ダイエットの仕事で、ね。<笑><笑><笑>おめさん野球野球関連野球選手。僕も仕事はつなんか今までなかった仕事が。<笑><笑><選><笑><選><笑> そうですキャラが一番変わるのが2018年なのでなんだろだ う, そうハゲじゃなあかけるある<笑>なんかげ か, かけてきてるけどまさか細いのとぽっちゃりと逆になるんじゃないかあ、はいえー、<笑>でもなんかそのボケとツッコミ逆になるみたいなよなんかうん、なことを一回やってみたらうまくな る,、えー、なるほどしれいな でもこの運気で言うと、昔、あの爆死者の太田さんがこういう時期ですよみたいな、まあ勝手に調べてるから、急に司会をやり始めたみたいな。太田さんが司会やるんですかみたいな、まだどうかあるどう。いい風に変わるの悪い風に変わるっていうのはないのいい風ですかいい風に聞たからですか い, いい風に聞いですか<笑><笑><笑><いい><笑><いい><笑>一応、だって変わるっていうのは私二種類あるんだよ。だって、とびなんか今の生活すごいもんな神社って楽しそうじゃん。うん、楽しい。変わるんだよ。<笑> っていうことは悪くもあるっていやいい方の話ですよねきっとねあの今急に、はいはい、あの夫婦愛の相性とかって言っても大丈夫、はいはい、私はあの、はい、1963年5月19日で、はいはいはい 奥様えー、1965年の5月28日なんですけど、はいはいはいもうね、太田さんがねこの中で一番変態ですよ<笑>あらっすちゃったよえん屈ヘリ屈素直じゃないところ面倒見がいい割にはすぐひねくれるのと余るんゃくと一言おいた恩えせがましンい人いことな い, <笑>偉いよ、ねま。まあ確かにちょっとこういう私がるだから隠そ う, あのさ 隠, そう隠そうとして生きてきたのにゲッターズ飯田さんに言う番みんな見つかされたかで飲みみ会いに でも匂いいいか、ね、んんですよそれしてんのら焼きぐららだだっったんだけど今ね相性を見てもらってあそうそうでもも奥さんもだいぶ自由人奥さんの品格と、えー、お嬢様風なところを持っているので。お あーでも奥さんん変わってんなあっんんあ夫婦して人をすぐ小馬鹿にする癖<笑>ああや ば, やば<笑>うちの中の会話全部聞かれてるよ奥さんな奥さ ん, 奥さんらのらし番です銀の羅針盤番あ番なんで品格があるのまだお奥さん下品ではないので儀礼、ね、好きな割にはガラクタが集まるので、はいはい、かなんかマニアックなものを集めるという癖が出やすいところ、はいはい、でも相性いいですよ友達みたいな夫婦なんでそうなのそうなの